ははいいいおはようございます夏からでござざまますすで動画をねよく見てくださっている皆さんは知ってるかと思うんですけど僕ね好きでよく栃木行くんですよで栃木の皆さんがねよくね SNS であげてずっとめっちゃ食べたいなって思ったものがあったんですけどなかなか食べれなくてそれがねあの高橋肉店さんっていうお店なんですけどそこのねあのホルモンとかまあ お肉系のね、ものがめちゃめちゃうまそうだったんですけど、精肉関係のものだったんで、ちょっとね、持ち帰ることが難しくて、今まで食べれなかったんですけど、ネットから購入ができると聞きまして、今日早速買っちゃいましたあ。で、まずね、買ったのが、よいしょ、こちらの、ホルモン漬け。このホルモン漬けの内容が、豚タン、豚レバー、豚発、豚象徴と、豚もも肉と、バラ肉ですね。 を醤油ベースドのタレで漬け込んだものになっております今回ねこれが 1.5 キロとこれまた別にホランモン というメニューも注文させていただきました。こちらのね、ホラーモンの内容が、えー、豚バラ、豚もも、トントロをね、まあ、先ほどのホルモンと同じ醤油ベースのタレに漬け込んだものらしくて、こちらの方がね、あの、ホルモンが苦手な人でも食べられるようになってる商品だそうです。で、今日はご飯を4合ほど炊いていますので、白いご飯と一緒に食べていきたいと思います。絶対うまいよね。<笑> で、作り方としてはね、まあどちらも強火でガンガン炒めて、出た水分が蒸発して、焦げる直前ぐらいまでもうガッツリ炒めて完成ってことなんで、早速ね、炒めていきます。では、まず、こちらにホルモン漬けを。うぁにこちらにホラモンと。もう匂いがうまそうだよ。 これね、今日間違いなくうまいですわ。あ, あ、もう香りが最高にうまい。これね、ご飯でもお酒でもめちゃめちゃ合うと思う。うまそう。本来はね、水分が飛ぶまでこれ煮詰めるらしいんですけど、量が多くてね、ちょっと水分飛ぶのが時間かかってしまって、お肉にね、火が入りすぎてしまうので、今日はここで火入れをやめておきます。今ね、これ盛り付けに入っております。これね、絶対前いもんもう。 もううまいもん。こっちにホランモンと。よし。今ね、これホルモンとホランモン盛り終わりました。こんな感じでございます。うまそう。で、ここに、ちょっとお野菜を乗せようかと。トマト。トマトを。彩りで保存しちゃった、この万能ネギを。っレモンを添えて。はい はいといとうことででで盛り付けはここんな感じでございますそれでねこのメニューにはこのつけだれも添付されているのでこれを盛り付けてご飯も盛り付けて向こうの部屋で食べていきますはいということで今準備が整いましためっちゃうまそうなんですけどもうね匂いがたまらん<笑>一応ね今日はこの。 サクワン系べったら漬けとかを用意したのとまあ、白いご飯であとねちょこちょこと味変も用意してありますんでそれとね合わせていただいていきますよし早速食べていっちゃおうかな<笑>いただきますまずはホルモンそのまんま行こうかホルモンがねこんな感じでございますめっちゃうまそう 甘いうんこれうーまうんちょっとごはんごはんごはんうんこれね最高 レバーのもったりとした食感と小腸とかそっちのねこのプリプリっとした食感もあってなおかつね豚バラも入ってるんでホルモン独特の重さとかそのもったりすぎる感じがね結構ね薄れるの、ね、豚バラが甘いからそれがねちょうどよく合わさってめちゃめちゃうまい箸がすごい進むうまっそしたらちょっと特製のつけだりにつけてういや ごま油よりもねさっぱりとしてるんだけどにんにくはねガッツリ入っててこのね醤油ベースのお肉にめっちゃ合うちょっと次このホランモンもホランモンをねこんな感じでございますうんあ あ, あ, あ こんだけねお肉の種類が違うとまあ醤油ベースのタレは同じらしいんですけど味わいがねもう全然違うこっちの方がねより甘めを感じるかなうんでまたねトントロのサクサクって食感が、ね、食欲をめちゃめちゃそそるうん トマトプチトマトのサイズではないですけどうん、はあ、さっぱりしていいね。 おけだりにつけてうんうん、うん、合うめっちゃ合ううんちょっと合間の休憩にこの子 そろマヨネーズでしょうちょっと一部にピュピュッとうんいやこれは絶対うまいよこれ<笑><笑> うーんこれはめちゃめちゃうまいわ<笑>マヨがね好きな人にはたまんないうんうん 本当ね、僕のお世話になっている栃木の方々がこぞってねやっぱ買いに行ってるんですけどこりゃ買いに行っちゃうわめちゃめちゃうまい、うん、レタスと合わせてうん、うめ、ん、っ い, にうま い, っすね、<笑>いやあじゃあちょっと一旦さっぱりめにレモンを。 ホルモンの方はねタンが入ってるんで合わないわけがないですしこっちのねホランモンの方も何だろう酸味でねより豚の脂の甘みが引き立って味がねグッと格段に上がるうまい これをね、ご飯のお供にするのも最高ですし 100g ぐらいに、ね、さっと炒めてお酒のね当てにしても最高ですね何してもうまいと思うこれはちょっとね今日あの温玉用意してるんですけど上に乗せちゃおうこれ絶対うまいと思うんだよねやった。やった。これを あこれも割ってうわ<笑>うまそういい<笑>よいいよいいよ これはもうコメントいらないですよね。間違いないもん。うん。ああ、流れちゃった。ああ。はい。二本目でございます。 食べきっったたらもいいないなちょっともったいないからさ夜のあてにとっとくわこれこれはねビールと一緒に食いたいもんもったいないこれだけで食べきっちゃうの<笑><笑>あよいしあでもこれ丼こんな感じにね周りにお肉敷き詰めてマヨを。 センターにこれ温玉ちゃんをこんな感じでございますいやはいお い, おいあこれ絶対うまいこれ絶対うまい<笑>いいよここよいしょ う ん, うん最後はこれねちょっとくるんでちょっとタレにつけて、うんうん、あーあー ごちそうさまでしたはいってことで本日もね無事完食いたしましたいやーねめっちゃ美味しい<笑>あのね本当に僕の知り合いの皆さんがねこぞって買いに行く理由が分かりましたホルモン漬けもホラモンもねどっちもねまた違った要素があってこれご飯にもお酒にも合いますけどこれねパッと炒めてチーズを乗せてトーストにしても絶対うまい 何してもうまいお肉ですね、これは。でね、こちらの注文なんですけれども、高橋肉店さんの Twitter の公式アカウントからのみ予約が可能でして、 概要欄や金額の詳細につきましては高橋肉店さんの方にね直接連絡をして確認していただくのが一番かと思いますこちらのねアカウントの方は概要欄の方に記載がございますのでぜひ、ね、こちらのメニュー気になる方は連絡してみてはいかがでしょうかはい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いしますじゃあね